Gracias. だからな茨城県のひたち海浜公園で有名やと思うね前さ私らゴールデンウィークにさ、あのー、出かけたことあるやんか東北の方に、うん、その時の帰りにちょうど開催中やったから寄りたいなと思っててんけどめちゃくちゃ混むねんてんか中途半端な時間やったから通りかかったのが、うん、もう そ, その時は諦めてる。うんうん、なんけどなんか大阪その今から行くところは関西最大級やねんて。 ネモネラの花がいっぱい咲いてるらしくて今日はそこ初めてね初めて行ってみます知らんもんなネモヒラってネモヒラ初めて見るなんか花言葉は可憐可憐可憐、すがすがしい心なんだかなで、どこでも成功するみたいなそんな感じの花言葉だったですどこでも成功する、うん、どういう意味どういう意味でもどこでも成功したいから行こう 好きな注射をお願いします。やん<笑>やっていけると思う。<笑>後ろ向きな考えではあかんない。いや大丈夫やと思うわ。プラス思考やから<笑>。今日でもさ、うわ、風が強いな。すごいな、これ。初日。ライオンちゃんです。初日やからさ。うん、毎、毎年な、開催日が違うねんって。うん うん、だからなんか毎日やで。知らん人とかおるんだ。今日からそんなことあるの？うん、初日です。右レーンや。 そこ誰ネモヒラく 君, 君,、ね<笑>ね、君, 君言うてた<笑> 猫っっったよネモにゃんグッズいいいててて書るんん空かから見るユーランヘリコプターやとせっかく来たのよネモフィラ祭り。 マンシュマ焼きっていう。 がラムネなんよ食べた瞬間にわかるひんやりするラムネの飴みたいな味ラムネの飴うん不思議やけど美味しい味し食べてみる苦い、ね、酸っぱい酸っぱい<笑>気になるやろうん、あほんまや すぐわかる<笑>うん。うん。美味しくない？こっちがびっくりする。<笑>ギュンにった。うん。酸っぱいな。美味しいでも。うん。不思議な感覚やな。羽を売ってるよ。うん、あ、ほら。どこでも あ、マニ味じゃなかった。え？何味？<笑>どこ行った？バニラ。バ、爽やかなバニラって感じの味。あんまじゃないと思うけどな。<笑>冷たくて分かれへんの。うん。ちょっと食べてみて。 ほ <Rocky> らいいっ<笑い><笑い>どっか行ってるや<笑> あ<笑>いつまで食べてるの、味は。ラムネじゃないな。なラムネじゃないやろバニラ。バニラかな。<笑>爽やかなバニラって感じが。見て、ともさん、レモフィラみたいになった。<笑>あまり綺麗なもの。<笑> はいということで、<笑>でも平祭り t s も平祭りでした。<笑>皆さんもえっ、ー、と5月の何日までやった ？5 月のゴールデンウィークぐらい明けまでやってるんで、そんな長くやってる？うん。皆さんもぜひ来 て, みて、これはもう行くしかないな。行<笑>く<笑>しかない。ソフトクリーム美味しいです。<笑>綺麗ですか？早くないと試食の豆なくなります。<笑>何の失礼。<笑> はい、もっと晴れてるともっと映えると思う。うん、海もなあ見えて。昨日ちょっとうねてるからね、うん。今日はあんまりやったな。天気も。でもなんかすいててよかったな。うん、はい。朝9時頃がおすすめ。はい。それでは。はい。